それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。であの前回は拡張ークリッと誤助法の性質について一部説明しまして、それからの拡張ークリッと誤助法の応用例として、その方逆例の計算というのを紹介いたしました。でえー、と今日の内容としましては、その拡張ゆっくりと誤助法のさらなるです、ね、性質の紹介をした上で、 各所ゆっくりとご助法の、まあ、応用も含めた計算でその実数の連分数展開もしくはその連分数近似ということについて説明したいと思います。えー、とまず各所、えー、ゆっくりとご助法 の, あの性質の続きなんですけれどもあの今日 の, あの性質はですねあの一応テキストの方にはあのございませんで、まあ、別な文献の方から あのまあ、ちょっと重要だと思って持ってきた性質ですので、まあ、適宜テキストの方も合わせて参照しながら確認してください。で一応、きょうの定理なんですが、その前にその問題設定を一応復習しておきます。F と G を整形数の多項式とします。あ、整数ですね。ごめなさい。F と G を整数としまして、ともに皮膚の整数とします。で、まあ、F が G と等しい化するより大きいという形の整数にしましょう。 でそれから、えっ、ー、と、乗用付きの序算に対して、その、まあ、皮膚のラムダに対して、えー、それからあのだ、ラム、R1 からですね、R のラムダ、R のラムダプラス1。これはあの常用の方ですね。それから、えっ、ー、と、9の1から9のラムダ。こちらは小の方ですが、これを、あの、これまで、前回までやりました、拡張有っとりとご情報と同様に定めます。 それから、その、拡張ゆっくりとご情報に付随します係数ですね、s の i とか t の i っていうのを、やはりこれまで、前回までのルールと同じように定めます。で、まあ、そのルールは具体的にはどういう形であったかというと、一応、あの、ri と qi がこういう性質を満たしますよっていうことで、えっ、ー、と、まあ、r0 を f と置き、r1 を g と置いて、あと、えっと、まあ、 えー、R の i マイナス1を R の i で割った乗用 R の i プラス1という形で乗用 L2 を生成します。それから、えー、と Si と Ti に関しましてはうん、まあ、こちらのルールですねその拡、えーまあゆっくりとご情報の性質を満たすように定義します。で、えー、と今日その紹介する性質は次のようなものでして まあ、A と B に分かれているんですけれども、まず A の方はですね、こういったもので、i が0からラムダプラス1に対して、ti と ti プラス1の積が0以下、かつ、その絶対値を比べますと、t の i プラス1の方が ti 以上であると。だから、この ti に関しては、だんだん、非減少列なわけですね、絶対値に関しては非減少列であると。それから、si に関しても、 えー、と SI と SI プラス1つまりその連続する2つの、えー、と SI、SI プラス1の積がまあ0以下でかつ、えー、その SI の絶対値は非現象であるという性質を持ちます。それから と,、えー、とこの SITI の絶対値とそれからあの A、与えられた AB との関係としましては、えー、と R が0からラムダプラス1に対して この r の i マイナス1と ti の絶対値の積が a 以下かつ r の i マイナス1と si の絶対値の積が b 以下とそういう性質が成り立ちます一応証明をですねあの簡単に流れを紹介しておきますえっと a の方はですね機能法を使いまして示していくんですけれどもまず ti のに関する性質から見ていきます まあ、i が0の時は、まあ、明らかということになっておりますので、まあ、各自確かめてみてください。で、機能法ですので0から i に対して、まあ、この主張が成り立つと仮定します。でそうしますと、えー、ここでその ti プラス1イコール、えー、ti マイナス1プラス ti 中 i ってこの式を考えますと、えー、ここでその機能法の仮定を使う と,、えー、と t の i マイナス1と t の i っていうのは異なる符号を持っていてかつ、まあ、絶対値にはこういう関係が成り立つということが言えます。 で、そこで、その t の i プラス1と t の i と t の i マイナス1に関するあの三角不等式ですね。この、あの、与えられた式の解消三角不等式を避けますと、こういったその不等式になりまして、t の i プラス1の絶対値が、えっと、まあ t の i の絶対値より減少することはないということが言えます。で、また、えっと、その ti プラス1の符号もあの ti の符号と逆になるということが示されます。 であと、の SI の場合にも、の今の TI と同じようにして、性質を示すことができますけれども、木の方は、の SI の定義から、i がえと1のところから始まります。始まる点に注意しておきます。次に、A と B とですね、SI、TI との関係を表した、その項目 B の方ですね、について、証明を紹介しておきます。 まず、この、まあ、各種行方とご助報の性質から、これは、あの、r の i マイナス1番目ですね、に関しては、これ、a かける s の i マイナス1と b かける t の i マイナス1が r の i マイナス1に等しくなるということが言えているわけですけれども、まあ、これの両辺を ti 倍したものを1式と置きます。それから、えっと、次に、i、インデックス i のときですね、 この Ri に関しては ASi プラス Bti が Ri に等しいのでこの両辺を t の i マイナス1倍したものを2式としておきます。で、まあ、ちょっとこのスライドでは省略しておりますので後で各自で確認していただきたいんですがこの1式の両辺から2式の両辺をそれぞれ引くと、まあ、こういう形この下から3行目のような式の形になりましてで ここでそのこの右辺にですねこの s の i マイナス t i マイナス s の iti マイナス1っていう式が表れるんですけれどもこれはあの前回紹介しました各種ユークリッのご情報の性質から実はマイナスは1の i マイナス1乗に等しくなることがわかりますのでそうしますと一番下の式にありますようにこの右辺の tiRi-1-ti-1Ri というのが実は a のプラスマイナス1倍に等しくなっているということがわかります。そこで先ほどですねその項目 a で証明しましたその ti と ti-1 がその異なる符号を持つことをまあ用いることで まあ、この不等式を作るんですけれどもこの不等式をこのような形えと下が2行目のような式の形で評価することができましてで結果としてまあ A がですねその R の i マイナス1かける t の i の絶対値で下から抑えられるということが言えますであと同じようなことがまあ Si についても同様に示されますのでまあそこは各自で確かめてみてください。 ここまでよろしいでしょうか。